てして天ま舞3曲目はサムライという曲をお送りしたいと思います、えー、これもまたかっこいい、えー、日本の大和魂 で, ですね、えー、披露できたらと思いますご覧くださいサムライです構え いしっ o h Bravo, bravo.